みんなお箸パスタだよはいということで本日7月22日日曜日でございますさて皆さん去年の7月僕が何をやっていたか知ってる人はいますかあの頃は YouTuber として書き出しでというかまだこのチャンネルはまだなくてシフクロウ TV っていうのがありましてでちょうどここに来てうん色々思い出ありますね 覚えてますかテレビダイブすっごい顔を捨てましたねきちゃいましたということで今年も挑戦したいなって思いますいやー怖いどうしようちょっと待って怖いんだけど。 あなたの心の中は暑いですか冷たいですかちょっとね、なちょっと暑さを感じたなってる<笑>まあ、あれなら、多分生きて帰れるよね、きっとあのー、死んでも 私, 私たちは避に取りませんってやつだよねかもしれないですねこっから飛び降りるんだ w w <笑>ってる<笑>めっちゃビビってるじゃん 1年ぶりだねまあさっきはあんな方がいったけどさ今のところさまだ去年ほどの恐怖は感じてないのよだから多分いけるはず大丈夫問題ない頑張ろう頑張ろう自分頑張ってこう遠いなあ着いたさあ行ってみましょう勝ってしまった勝ってしまった ということでこれからいきます頑張ります。 それじゃあみんな下で会おうじゃあね。 だってさ慣れるもんじゃないわ。これ。はい、ということで皆さんいかがでしたか？ さ, さ, さよなら。